まずは目を合わせてと言われてしまって森久保には無理すぎますし。だって森久保ですよ。ありえないですし。もう、finalement、toi Je ne t'oublierai pas Adieu On aura toujours notre mélodie じゃあ見守ってくれるのならもう少し。私も応援するくらいしかできませんけど。